あっちあっちあっ ち, ち、あっちあっちあっ ち, ち, ち。<笑>見てまたムキムキなのがいるよほら。ムキムキなの。なんでムキムキにすんで。恥ずかしいよ。なんで何何何みんな鍛えてんだかかてて。恥ずかしいよ俺だってさ。 あこの通りねなんかねサイレントウォーカーかなんか歩いてたわ確かにここ一番通りだなそしたらマドリッドの、はい、大丈夫あんた中国人がいるそうだねおかしいね うわ、涼しい。見てよ。んなんなのよ。ピーピーピーピーなん何 な, ん な, んなんなんだよ。なんか、選手なんじゃないのこれ、ホテルエンペルガリアの。選手だよ。ペットボールかなんかの。ああ有名な選手だよ。 んーサーうん、フットボルチームですでほら足のほらら見るわかかんなあ<笑>あれはあれで可愛い、ね、見今のれうんうんうんうんうん、本当だ正規なんじゃん。 そうだね、えほらホテルエンペラルホテルって多分有名なれるどれすげえトランスフォーマーじゃんほら、うん、セクシーやでー、うん、マッスルボディー これも<笑>あれ ち, ち, ちっちゃいナイフだ。なんかちっちゃいナイフ これはマヨール披露が楽しみだねしかしマッチョだなメッシじゃんすげえメッシいた。 じゃあメッシマ<笑>ジかサッカー選手の危んだあれは何ホテルあれも<笑>ああいうとこになんか高いとこに泊まりてえななんかニューヨークにあるこのあれじゃん流し看板っつうかニューヨークっぽいね映画の中でしか見たことないやニューヨークって な、うん、マッチョが目に入っちゃってもこれラグ<笑><笑>ビーだなほらポジションによってこれ体つきが違うじゃんあの黒いファシュッとしててこれ何これめっちゃ笑っ て, てるやんおばあさんたちなんだろうこれ何の店 すごいな、ずっとついてるぞ、これが。すごいな、すごいな。うん。撮って る, ってるよ。 あのマッチョと一緒に渡るとやったれ、だいたい。で。次から次へと。迫りくる。迫りくる、マッチョ、マッチョ。あちゃうちゃお、ついにも、これマヨルフーバーか。でっかいネズミがいるよ、ほら。 いよいよ。 大詰めになってきましたねた演奏家もいるんじゃんやっぱこういうところからあれ撮ろうぜあのでっかいコアラとああれシングのコアラじゃないもしかして<音楽>、はい、<音楽>わーすごい これさ、お金あげるから取ろうぜ、うん、あれさ抱きついてきてよ、うん、どう ?OK、うんーーうん、<笑>いいよ 超ホット。超ホット？ベリベリホットとか。わすごい。はははは。<笑>あれ。<笑><笑>あ<ー><笑><笑>あーすげえなーでもあれでもうお金稼げちゃうね。見てある。わすごい。ええー、すごくないか。やっぱすごいいっぱいいるね。<笑>すごい。あーすげえ腕力だな。 これ見たことあるよ。椅子座る人もいるよあれ。うん、多分そうだ、ね。だ、うん、小銭が必要だね。無、う、理、ん、じゃないあれ？あれこういうの決まってるの？腕の力でやってるんです。無理じゃない？だって鍵だよ。無理でしょ。そうですか。辛いんです。え、辛いとかじゃない？さっきのマッチョの人が中に入ってんだよ。 もう食ってやって。<音楽> 「よしそうなの 体の胸の胸部分まで鉄が入ってまあ い, いやじゃと撮 っ, て撮ってる動画。 よ俺とってもらってないいい撮ったほらコーランどういくコーランじゃあ撮ってあげるってあげる、はい、いけオッケー。 最近は。 もう妖精たちてな、ね。 なんとかってやつだ初めて見た「SHOBJ」 かる あ, あ, <音楽>あんまここで押さえ出す、ね、細かいの閉 ま, まってよここ。 とりあえず行ってみよう細い道も入るいっぱいあるよ行くところがそうだねあら夜が長いからそうだそうだ忘れてた夜が長いあ可愛いテッドだテッド抱っこする俺もやるいいんああそうだねるいいや ヘッドでいいでしょ、う、これ。よし。おいやおいじゃあ、じゃあじゃあこれをね、あげて。<笑>はい行っていって。よし。やるこれはやるちょっと。 よいしょこれ中の暑ーーんか癒されるな。<笑><笑> 熱いでも意外にこう空気がふわってきてるからいいのかもしれないね。